皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022 10年3月10日今回の天の日イベントは、ルームメンバー探しでした。いろいろなルーム募集があるんだなぁと、見ているだけでも面白かったです。個人的に一番興味をそそられたのは、チームリーダー限定ルームの募集でした。チーム運営に関する情報交換とか、愚痴をこぼしたりとかするんでしょうか。 あとは、カジノのスゴロク症候を集めるルームがないかなと探してましたが、なかったので今回は終了です。そして、天の日に天国が開きました。今回は兄弟流でした。ジャンプのお題と攻撃回数のお題が同時に出て、どっちをやればいいのかみんな戸惑っているこのシーンがハイライトでした。そして、報酬のベルトも灰にしようかと思いましたが、よく見たら、光属性スペシャルでした。